関東の駅100選駅は神奈川県車庫は東京都若葉台駅。 視聴ありがとうございます。ちもちもです。若葉台駅の北口からスタートします。で、線路沿いにね歩いて行きます。で、車庫をね一周ぐるっと回ってみたいと思います。で、今度はね線路の下をくぐって、それで若葉台駅の南口をねまた線路沿いに歩いて南口に歩いて行きたいと思います。何がね見えるか楽しみですね。 はい調布駅からやってきましたで、えー、京王相模原線のね、えー、先頭車両の方に乗ってで降りたらちょうどね目の前が若葉台駅の車庫になってますでなぜかね相模原線ってあの、まあ、東映新宿線の車両が多いんですね、まあ、なんでなんでしょうねはい、まあ、行き過ぎたらね行って車両が行ったらあの車庫がよく見えますねで左側に見えるのがゴルフ場です緑のネットねで、えー、このね 反対側の方を見ると今度は、えー、若葉台駅の、ね、緑の色の駅舎があの綺麗な色なんですよねちょうど、えー、高尾山号が、ね、来ましたねヘッドマーク付きです 2021年のね1月8日なんですね、なんでね、えーまあ、ヘッドマークのやつがあれなんです。で、えーまあ、緊急事態宣言が出るって言ってたんで、あの出る前に、まあ、せっかくなんでね、ずっと在宅勤務してるんで、まあ、せっかくだから若葉台駅でも見てこようかなと思って来てみました。 ちょうどね、若葉台駅の車庫の中で車両をなんか入れ替えてるみたいで、なんか他にもね、取り鉄の方がたくさんいらっしゃいましたね。はい、東映新宿線です。この緑のね、ラインを見ると、あの山手線と勘違いしちゃいますよね。よくね、小さいお子さんがね、あの山手線と間違えたりとかしてますよね。可愛らしいですよね。うちの子供もよく間違えてましたね。で、 まあ、私も、あのー、こんなのパッと見よくわからないわけですよで、まあ、この都営の、ね、マークがイチョウのマークなんですけどこれが東京都のイチョウのマークを、えーまあ、持ってきてこのデザインになってるんですねでイチョウのマークがついてるんで都営線だというふうにわかるんですね若葉台駅というのは、えー、関東の駅100線に選ばれています ちょうどこの駅のねデザインとあと奥の方に見える建物があのとても近代的ということで関東の駅100選に選ばれた駅なんですねなのでね、えー、じっくり駅をね見ると、まあ、とてもいい雰囲気だなっていうのが感じられると思いますで奥の方にね8000系がちょうど車庫の入れ替えでやってきましたね そそろそろ駅の外に出てみたいと思います。駅のねどこかに100選の札があるらしいですね。見つけられませんでした。ではい北口からねスタートしたいと思います。ちょうどね、えー、県境にいます。はいここ、若葉台駅の駅前です。ちょうどね東京都と神奈川県の境目のところにいるわけですね。はいこっちの道路の方が、えー、東京都。で左側が、あ、東京都ね、こっち。 こっちもなんかショッピングモールみたいなのがある方が東京都ですね。で、えー、線路の方が、はい、左側の方が、えー、神奈川県ですね。はいここののままね、えーこの 橋の下をくぐっていきますこの橋の上をね渡っていくと結構栄えたね街の方に行くみたいなんでそっちはね多分ほとんど皆さん行ってると思うんでね私はねちょっと車庫の周りを一周するんでこっちのね橋の下を歩いていきますで車庫のところで電車がちょうど見えましたねちょうどあの車両の入れ替えをやっているところに遭遇しました ここね、あの昔子どもとあの車庫の見学会に申し込んであの当たったんでね来たことがあるんですね懐かしいですね、はい、左側が車庫で右側がショッピングモールになってますショッピングモールはなんかたくさんありそうですねちょうどね歩いてたら工事車両を見つけましたで、えー、車庫の方を見てたらね結構いろいろ架線 の, あの設備がいろいろ見えますねでちょうどまた車庫のね 中の車両の入れ替えの電車が走ってますね。 はい、若葉台の、ね、車庫 の, あの門のところまで歩いてきましたはいここがね、えー、若葉台の工場の、えー、門ですね、はい、昔確かね8年ぐらい前に子供とここにあの遊びに来たことがあったあったんですよね車庫見学でねで、えー、その時にねいろいろと楽しみましたね圭太くんなんかもあの人形がいてなんか面白かったですねで 右側がなんか車両を整備するあの建物になってますね。で、あちょうど今、えー、相模原線がゆーっと走っていきましたね。はい、少しね、ねここ坂になってるんで少し登ってきました。で振り返るとね、若葉台駅が見えます。はい、あの少しね。 緑色の駅舎ですね。駅舎というのかな、屋根かな。で、えー、ここが、えーこうまあ、車庫の、ねえー、施設の中はあの車両を、ね、あのクレーンで持ち上げるあの機械があったりして、それであの整備を、ね、行っているんですね、はい。少しまた歩いて、ね、交差点のところまでやってきました。 ちょうどね交差点の、えー、地名が若葉台駅西って書いてありますね結構、あの 駅, を駅からすごい離れてるんですけどまああの地図で見ればね確かに西だなという感じですねで結構ね歩きやすいように整備されていて歩道も広くてあの歩きやすいですねこれは散歩コースにもいいかもしれないですねでも左側見てもあの電車が見えません はい、またね、登っていくと、えー、左に曲がるところがね、えー、ここ分かりにくいんですけどね、はい、ここまでやってきました、登ってきました、ここなんですよ、ここをね、あの曲がらないといけないんですね、これはね、見落として、間違って進んでいっちゃうと大変、あの結構<笑>遠回りになっちゃうんで、ね、ここを、えー、曲がって歩いていきます、はい、ここのね、小道をちょっと、えー、歩いていきます、少しね、空を見ると、あのー、 まあ青い空とね雲がちょうど気持ちいい天気でしたね。まあ、1月なんでちょっと寒いんですけどね。で、えー、少し行ったところでね、ちょっとここからまた電車が見えるのかどうかをね、ちょっと確認してみたいと思います。見えるのかなどうでしょうね。あ ど, うどうですか、これ。皆さんどうですか、これ。見えてますか見えてないですよ。見えてないですよね、これね。ここだとちょっとまだ見えないんですね。 見えてんのかな、まあ、季節によっては見えるかもしれないですね。草があって見えなかったですけど。はい、またね、少し歩くと交差点に当たります。そこをね、また左に曲がっていきます。はいちょうどね、えー、反対側が、えー、稲城台病院っていうところですね。で、病院の方に行くとちょっとね、えー、怖いんで、はい、ここはね、駅を一周するのが目的なんで、駅一周のためにね、 左に曲がって進んでいきます。今度はね、あちょうどあの神奈川県の川崎市阿蘇、えー、区のね看板が見えましたね。ちょうどあそこから神奈川県に入るわけですね。少しね歩いてみるとあの車庫がねあのちらちらと草の影からあの見えるようになってきますね。 なんでね、ちょっとあの歩道が歩きにくいんですけど、今の時期だからですかね、はい、草を刈ってもらえればね、あの買ってもらえば、もう少し歩きやすくなると思うんですけど、はい、左側がね、ちょうど車庫になってるんですね、ここの辺りから結構ちらちら見えてきますね、車 両, 車両がね。あ、ちょっと見えましたね。うん ちょっとあのすすきをどかしてもらえれば見えるんですけど、まあ、自然のものなんでね、ねこのままそっとしておかないといけないわけですね。はい、少し、ね、望遠で見ると、あの見えますね止まってるのが見えますね。さっきあれかな、車両 の, あのチェックをしてあの右側に並べたのかな、はい。ちょうど歩いてきて、車庫から、ね、近いところまでやってきましたね。お車両が見えましたよ。 なんかすごいじゃないですか全部止まってますよすごい景色もいいしなんかここから、あのー、車庫が見えたらすごい綺麗ですねはいで今度はね京王相模原線が来るのをちょっと待ってみます左側はねゴルフ場ですねで早送りをしてますそろそろ来ます ということで、この道をね、まっすぐ行きます。あそこの橋の下までね、行きますよで。ゴルフのね、打ちっぱなしの練習場の横に行きます。あちょうどね、橋本から折り返してきた緑の高尾山口に、えー、ばっちりね、えー、会いましたね。はい、今度はね、ここまで歩いていきます。ちょうど電車が見えるかなサイゼリアとかマクドナルドとかね、なんかありますね。 この左側を見ると電車が走っているのが見えます。あとね、なんか車輪を乗せたトラックを走ってたんですよ。ほら、見えます車輪をね、なんかどっか運んでるみたいですね。で、今度はね、あのそれを見てたら、あの駅の、えー、南口までね、えー、来ました。車庫のある駅だとねあの、車輪を乗せたトラックとかね、なかなか見ることができないあのものが見れたりしてね、ラッキーですよね。 はい、ここがね若葉台駅の南口になるわけですねこっちはねあの神奈川県なんですねはい行きはね東京都からスタートして帰りは神奈川県で戻ってきたというふうになりますはい、えー、若葉台駅のね車庫の一周どうだったでしょうか結構楽しめましたでしょうかということで私はね、えー、また駅の中に入って えー、調布の方にね、えー、戻りたいと思いますちょうどねまた都営新宿線がね止まってましたんで、えー、撮ってますこれは車庫の方に入る電車であと右側がね、えー、調布の方に走っていく電車になってますね にに入るる電車の方が先に出発すると思ったらどうやらあの調布の方に行くあの新宿行きのね電車の方が新宿じゃないか、えー、元八幡行きの電車ですかねこっちの方が早くね出発したんではいこっちを取ります。 ホームの端だとやっぱり望遠レンズを使わないとちょっとねあのホームの端にある柵が序盤で望遠レンズ使わないとなんか撮影が難しそうですねちょうど望遠使ったらあのちょうどカーブ左カーブなんでねいい写真が撮れそうですね背景が山だし ちょうど都営新宿線がまたやってきました。相模原線はね。なんかとあの都営新宿線が多いですね、うん。ちょうど都営新宿線の新型車両ですね。 ままだ電車が来ないんでね都営新宿線を撮影しますパンタグラフを見るとねほら京王線となんか違うんですよね向きがほらあの違いますよねちょうどひし形になるようにあの配置してますね京王線はねあのみんなが帰宅する方向にあの向くようにパンタグラフが揃ってるんですけどね都営新宿線は両方両方向向いてますねやっぱりね会社によってなんか違うみたいですね 新宿線は、まあ、元八幡駅の方に向かって帰る人もいるから多分パンタグラフの向きがあのどっちにも、ね、向いてるんだと思います、はい、若葉台駅の、ね、ホームを、ね、端っこから端っこまでずっと歩いてきましたで、えー、ちょうど、ね、右側にはあのさっきあのぐるっと回った、ね、車庫が見えますちょうど電車は順当っていうのは新宿駅ですね通過ですはい でいかがだったでしょうかあの若葉台駅とね車庫をね1周ぐるっと回ってみましたけれども楽しめましたでしょうかはいということでね、えー、この電車に乗ってまた都営新宿線なんですけどこの電車に乗って帰りたいと思いますあのよろしかったらねグッドボタンと、えー、チャンネル登録よろしくお願いいたします ご視聴ありがとうございました。